太郎のニキビ治療日記ということで本日も東京アクネクリニックにお邪魔して治療してきましたそもそもなぜニキビができるのかっていう話なんですけれどもストレスやさまざまな原因で皮脂の量が多くなったり表皮の角質が厚くなったりすることでアクネ菌等が増え炎症を起こしますそれがニキビへと変化してしまいます今回行った治療はメディカルアクネケアといってそちらの原因となる皮脂腺を 電気の流れる針でブチブチに壊すことで皮脂量を減少させるという治療ですメディカルアクネケアはニキビが発生する皮脂腺のみを破壊しニキビが再発しないような肌の状態を作り出すことができますダウンタイムはほぼありません治療回数は3回から6回の治療そして満足度は星めっおおよその所有時間は60分そして施術サイクルは月に1回 手術中の痛みに関しては輪ゴムで弾かれるような痛みとなっておりますはいそれでは治療風景どうぞまず初めに麻酔クリームを治療部位にシップしますえ僕は全顔なので全部の顔の部分に塗っていきます眉毛えっ<笑> 白顔怖っ<笑>麻酔が効いたら麻酔を拭き取って、えー、詰まったニキビを出します、えー、その過程は動画に撮り忘れたので今回はないんですけれどもそしたら早速治療に入ります、えー、ニキビが発生している毛穴へ微細絶縁針を直角に挿入し高周波でニキビの元ととなる皮脂腺へ12回通電させて丁寧に消滅させます 異常皮脂腺に通電して皮脂量を減少させ正常な皮脂腺へと導きます左側が加工アプリで撮っているんですけれども加工アプリで分かるくらい赤くなっていますこめかみとおでこなど皮膚のね薄い部分がめちゃくちゃ痛かったです目の近くなので勝手に涙が出てきちゃうんですよねこめかみだったりおでこだったりだとすぐ涙が出てきちゃう泣きたくないんだけど泣いちゃうみたいな状態になってるんですよねほらもう目が。 あああああって感じですよね男だって涙が出ちゃうだって痛いんだもんってところですあ、あ、あ、あ、苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しいな苦しいなって感じでしね。はい無事終でしましたお疲れ様までしたお疲れ様でしたお疲れ様でした 「このキスで」